ダメだここは封鎖中で誰も通せんおとなしく帰れお前らバロックワークスだろおとなしく帰んのはそっちじゃねえのか悪いが加減するつもりはねえ あいつらは俺が片付ける 三, 刀流奥義三千石 違ってもレディーに手を出すんじゃねえぞしょうがないやりますかマズ<笑>い。 相手にとって不足なし 科とくとご覧あれいくわよ で、元気になるぞ。 不足なし。刀のためにしてやる。この場が。まずい。誰か。早く止血を。やっと俺の出番か。なるんじゃねえ。 いられる核そっちかああああ俺様に任せとけ なし一刀流いよい失ッソ ン, ソンああああ俺はまだまだ強くなれるギリギリ歩け王女さまよ いいもんだな王宮ってのはクソどもを見下ろすにはいい場所だクロコダイルしつこいなミス・ウェンズレーオール・サンデーはどうしたお前を始末してここに来る手はずだったが消えたわ<笑>消えたふざけるなよお姫様あいつがどうなろうと知ったことじゃねえが あ、いつの役目はまだ終わっちゃいね。えんだ。何があったか？さっさと吐いてもらおうか？俺は総裁殿に行かなきゃならん。 なるな。 肉くって戦いに備えるぞ こんな時だからこそ俺の料理で幸せにしてやらねえとな。 お腕が鳴るなさあくれさあくれ 行くぞ俺に任せろ レディーには指一本触れさせないいつでもいいぞおお俺が相手になってやるよムートンシト どその程度だよ。 てめえら覚悟はできてんだろうなママがなってねえのうんうんうん、撃開始だ俺は負けねえんムんうの キャプテンウソップの一撃覚悟しろ ならし と,、ま、<笑><笑>といくか。 のが戻ってきていややったバリケードをこえられ この先の先門、閉まってるように見えるけどし国王軍同士で戦ってるここでは何が起こってるの よし行くか剣士かゾロそいつ任せた俺が相手になってやるよ 覚悟があるならな一刀流よいしっそんそ だ, 血だ俺がまとめて相手してやる三刀流奥義三番世界 どこに用が打ち抜く だから腹減ったぜ安心しなすぐにクソうまい飯を作ってやるよ俺は何いい調子だここまで腕が上がると は, は私の成長は止まらないわみんなの役に立ってみせる もうすぐ宮殿が見えてくるはずだこの程度なら俺に任せろサンダーボルト 俺の仲間に手出すなゴムゴムのブレッドこレディーが待ってるっていうのにまったく野暮な奴らだぜボーシン めまいが…あんたたちなんかおよびじゃないのよいくわよ ムートンシット、うん、<笑>その程度だオは負けねえゴムゴムの 詰まってるな。 貴族どもてめえらのことだよそら、そこにタヌキを連れてるだろう。タヌキじゃねえトナカイだそんなのはどうでもいいとにかく、てめえらのせいで出世の夢が消えちまったやっと正式なビリオンズになれるところだったのにどうでもいいわそこをどきなさい 私たちは急いでるのよそんな口を聞けるのもこれまでだ邪魔をするなら切るだけだ飛ばされた恨みを思い知るお前らもぶっ飛ばしてやる許せぶ飛ばすのは俺たちだ やるわよサンダーボルトをゲット t o o の邪魔すんじゃねえ。 ら叩き込んでやるか。 トロッ ビビちゃんはどこだ お姫様、見苦しレくてかなわねえぞ。お前の理想論は<笑>私はこの国の王女よ、お前なんかに、クかわいげのねえ女だ、お前に国はスクエアない。<笑>さてお Café de gris 私のの話を聞いいてくれないの国王軍の兵士も反乱軍の兵士も町の人たちだって心配すんなお前の声なら俺たちに聞こえてる兄さん広場がバロックワークスが爆破を計画しているのこのままでは大惨事になってしまうわ思い出したわ時計塔から爆弾を落とす作戦ね 説明あとよルフィ急ぎましょうみんな時計塔に急ぐぞで時計塔ってどっちだもう来る途中にあったでしょ来た道を戻ればすぐよ バロックワークスの子分たちだ 大砲じゃねえか！あれで広場を砲撃する気だな。嫌がったわね。ミスターツ・ボンクレ。ミスターツ・ボンクレ様、ご命令を。あちしの邪魔するなら仕方ないわね。やっちまうわいやペロッと、かましちゃうわいや。 またこいつとやり合うことになる。っはははははそうよっ他の人たちは知ってるけどあんた誰うんああそういやこの時は俺だけあいつと会ってなかったんだったな誰だか知らないけど邪魔すんじゃないわよとにかく全員ここで死になさーい ボ<一話><一話><一話> アンダーボルトントどうした来い か。 俺は諦めねえぞ。 じゅ準備はできてるぞ行くぞゾロチョッパ なんであたしなのよ 任せて舐なないよねあの、はあ、なの、なの、なの、だだだだだの、なの、なの、なの、なの、なの、ま、な, なの、なの、な、ま、の、なの、なの、なの、なの、なの、なの、 ね、こう見えてななかなかやるわよくてうそ やるいうーんえー、ーあななななななななボンバルディアラベ なってねえのはーああなななななだだだだだだだだだだだだなボンバルゲーアラベーチ ンポイントボンバルディト。あらー おーうまだやれるねん ーよし行くかおに トーレの出番かゴムゴムのブレッドーーまずいわねこいつ強いわ行くわよサイクロンゲこの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 邪魔ッこんなところでたおいくわよサイクロンテはーああななななななななボンバルーあらべーやるじゃねえか。 ーま、だうかこれでも食ってる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 恥だバースコートアちし、もう立てないボンちゃんごめん俺たち構ってほしけりゃサンジがなあんな厄介なやつそう何度も敵に回したくねえ今なら納得のいく経理が出せそうだ みんなの役に立って俺がキャプテンソップそれよりこの大砲が問題だぞこいつは爆弾を広場まで飛ばす程度の威力しかねえからな爆弾を安全な高さまでとても上げられな実験<笑>式のカウントダウンが始まっちまってるおおいもう時間がねえぞなんんだだだよお前ら何すすこっちちソップ俺たちが何とかかるそうか 失敗したら終わりだうまくくやってくれよえむ無茶なことをするわね。なんとかなっただろう。本当は 簡単じゃなかったんでしょそうねあの時はこうはできなかったさっきの爆弾の犠牲になった人もいたわたとえここが思い出の中でもだからできることは全部するわ歴史が変わるわけじゃないわここはあくまでメモリアよええみんな爆破を防いでくれて本当にありがとうでもまだ。 あと少し近い捜査イにいるクロコダイル彼を止めないとああ、分かってるクロコダイルを倒し、すべてを終わらせるわかった任せろ行くあれゴンちゃんはどこ行ったんだあの野郎 俺らが爆弾を処理してる間に逃げやがったの ビビちちゃん、総裁殿はどっちだ王宮の西その路地を抜ければすぐ急ぎましょうよしこっちだな行くぞ キヌああそ い, つはいつでもいいぞ。 三刀流奥義三残世界これからだ、うん、邪魔だゴムゴムのブレッドこれだあいつらは俺が片付ける 今行く よしやるかママがなってねえの。まずい俺がまとめて相手してやる行くぞ一刀流よいシッ ソ, ンソン は あ, あ, れが総裁あああの柱がいっぱいあるとこだ。 お店の中にも人がいる。 社会に備えるぞ。 任せろ さらに戦闘が激しくなっているようねさっきの爆発を気にかけている様子もないわああこれは簡単には収まらねえなみんな聞いて考えがあるのここはクロコダイルと戦争の停止手分けをして対処するしかないわルフィゾロあんたたちはクロコダイルを止める役目よぉぉビビーあんたは反乱軍を止める役目よ でも一刻も早く黒こっちはこいつらがいれば十分よそれより戦ってる人達の命が危ないの少しでも止めなくちゃナミさん反乱軍の王女のビビの言葉なら耳を傾けるはずだこれはあなたにしかできないことよごめんなさいルフィさん私休禅広場に行くわ 今は私にできることを命をかけて彼らを止めるよしいいぞお前らじゃあ俺は市民と一緒に避難する役目だお前もこっちだよクロコダイルは本当に強い気をつけてひひひ任せろありがとうルフィーさんこの国を信じてくれる人々のため私も決して負けない アラバスタの精神にも刻まれたワッフルドの名前。アリアンが嘘をついているのでなければ、あの島と関係があるのは間違いなさそうだわ。あロビンじゃ<笑>遅かったわね。あらかじめ総裁サを調べておいたわ。さあ、行きましょう。 鍵がかかってて開かねえぞ大丈夫よこの総裁殿のことはほぼ調べてあるわどういう意味だロビンちゃんさらに地下に潜りましょうそこに鍵があるはずよ 変わった像は何アラバスタでは神聖な生き物、はい、怪獣ウミネコよ。 これがが<笑>はまけねえ もの<タッ> ・わっ・みんなは俺が助けるんだわたしの番のようね。 しゅ 俺, 俺強くなった気 が, する主要の成果が出て。 ここも空いたな任せろこの先何があるかわからねえんだお前ら、気ぃ抜くなよお こ, にのにいだこんなところに引っ越しクラブがいるの ところで、ロビーーン総裁殿で何を調べていたの？<笑>まだ内緒よ。もう少し情報が詰まったら話すわね。 気に動かさなきゃいけない仕掛けが他にあるんじゃないかと。私の出番ね。 それより、何か仕掛けが作動したみたいだぜおっとっとヘヘ嘘をつくまでもねえ行くぞ くわよ どんな場所なんだアロビン？アラバスタ王家の墓よ。数えるほどの人しか足を踏み入れていないでしょうけどね。そんな大事に隠されてるってことは、私の予報は百発百中。 誰かに似てねえか。まあ？誰かって誰？行くぞ。 れはどうしたロビンちゃん天井の絵が気になったのだけど今は関係なさそうね 行くぞおっんか反応したぞ、うん、この図柄って岩山の遺跡にいたあの怪物かしら なあロビンこれカブトムシか い, いえスカラベよ。 どうやら合ってたみてえだな。<笑> 扉の鍵があるとしたら、あの中ねみんな、行きましょう。その鍵があれば、あの扉も開くはずよ 連中がわらわら現れやがったぞバロックワークスのエージェントたちだわ私たちがここへ来たことにクロコダイルが気づいたみたいねどうするの全員ぶっ飛ばす の出番ね、<笑>どんだけ敵がいるんだよ。待って<笑> ところに何しに来やがった麦わらのルフィ。お前をぶっ飛ばしに来たてめえのような口先だけのルーィなんざ、いくらでもいるぜ。このグランドラインにはよ。<笑>何をしに来た麦わらのルフィ。お前から。 国国を取り返しに来た国おかしなことを言うやつだ国はこれから奪うん、もう奪ってるじゃねえかここが本当にあいつの国ならビビはもっと笑ってられるはずだそれが戦う理由か他人のために死ぬのかビビは人に死ぬなっていうくせに自分は一番に命を捨てて人を助けようとするほっといたら死ぬんだよ お前らに殺されちまう分からねえ奴だだからその厄介者を見捨てちまえばいいぞ俺は死なせたくねえから仲間だろうがあいつが諦めねえ限り俺たちも戦うことをやめねえんだたとえてめえらが死んでもか死んだ時はそれはそれだ俺が 刀がうずき。 強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ よおお無駄だ、うん、ぐっくそやべえな。 がいい、うん、っ相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ 촛불 デザートラスパー相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。 出すわけにはいかねえ ラバスタも救われるわね、はあ、クロコダイルを倒したことでなまさか二度も戦う羽目になるとは思わなかったぜあんたはクロコダイルと直接戦ってないでしょ俺はまだまだ強くなる力が戻ってきてねうやったー悪くないわね仲間の力が戻ってきたみてえだ みんなの役に立ってみせるハ<笑><笑>おい見ろクロコダイプもうだどういうことあんな状態見たことないわね何が起ころうと変わらねえ俺はワニのやつをぶっ飛ばして ヴィの国を取り返すどういうことだ気をつけろ、ルフィ様子がおかしいぞいけるかゴムゴム の, ゴムゴムの 出すわけにあいかねえしかねえエサっぺほうジャいいートラスパーだって言ってるでしょう 俺にレジャートラスパーだダナサケ情けない姿を見せちまったなあとはお願いやべえ、意識がクソ違うさあ食え 程度か無駄だおりゃくそ、違っレディにはこの特別な一皿だその程度かお前、俺に逆らうのか<笑>こいつ つえな、はあ。やっと俺の出番か。これでも食ってる。あ、ありなぞろ。やってやろうぜ。 力が出ねえゾップありがとうどけウザーだ 誰が助けろって言った。 方をつけるとするが三刀流奥義三分世界ぬぼれるなよ物がランド成功、ブランドです。ちょっと休憩だくそやべえな どうしたこのまままま終わりじゃなないいよなああまだまだだけるお前俺にデザートラスパーだ反撃開始<笑> 倒れちゃう立ちせがねさあ来えレジャーとラスパーだほったちょっと休憩だこのゴム の, の みんなやられちまった。指令、ね、続行。お前、俺に逆らうのか？少。私の番のようね。交代だ。私が必要ってことね。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。 いくわよ くれてもよかったのにお前を倒す算段はつけてきた貸しとくぜこれは一筋縄ではいかなそうね。 ないわよそんなここまで